今日はこの辺りで何を行方不明者の捜索を兼ねたパトロールをしていたところです。行方不明者ですかええ。行方不明と聞くと不安になるかもしれませんが迷子探しレベルのものでしてこうした依頼ではあなたがアルバイトをしている探偵事務所をお便りしたくなりますね。そう言っていただけるとありがたいんですがあなた方のような勤勉さが。 うちの事務所にもあればばと願ううかりですようちの所長なんて<笑>そうは言ってもあの人もやるときはやるお人なのではそれこそ今まさに指示を受けて業務に励んでいらっしゃるところかと思いましたが い, いえ今は事務所の連中がつけにした支払いをして回っているところですねそそうでしたか